東京都に住民監査請求をしたひまそらあかねさんの住所氏名をね、東京都に情報公開請求したら出てこなかったっていう話をしたら、まあ、大変反響がありましたね。多分なんか YouTube の仕組みなのか、このコラボネタっていうのはなんか上に出るようになってるんでしょうね。それで大変反響があったんだけども、まあ僕の意図としてはですね、まあ東京都に踏み絵を踏ませるというか、まあ一種の社会実験としてやったわけです。で、僕を擁護する人もね、僕を批判する人もね、 する人もいいろろ誤解してますよねまず一つ目はね、まあ僕はね、お察しの通りひまそらあかねさんもむちゃくちゃ支持してるんですよ。東京都若年被害女性等支援事業でしたっけまあ実際はあの厚労省のお金でやってるんだけども、まああの事業についてね、まあちゃんとしたお金の使い方をすればいいんじゃないかと。 あの、女性をね、支援すること自体はいいんじゃないか、みたいなことを言ってる人がいるけども、とんでもないことで、あんなもエセドアと変わんないんだから、もう徹底的にぶっ潰すべきでね、なんか法律も施行前に潰すべきだと思うんですよ。もう本当に。二等夢の三界隈とかね、もうやってることはね、もう税金泥棒じゃないですか。うん。この、この四文字ね、この税金泥棒というこの四字熟語を、皆さん言いたいでしょ言いたいんじゃないですか言いたいけども、 あのー、なんか訴えられそうだから皆さん言わないんじゃないですか。まあ僕はね、解放同盟から盛大に訴えられてるから、まあ今更別にね、これ以上訴えられたからどうっていうこともないから、まあ僕は代わりに言ってあげますよ。税金泥棒だと。まあ、エセ同話だと。 うん。エセドアと変わらない。まあ、そういう事業っていうのは、もうね、もう是非もない。もう、カンプなきまでに叩き潰すべきだ。というふうに僕は思ってるわけですね。それがまず一つ目の誤解です。もう一つ目は、個人情報保護法とかね、情報公開法の問題ですね。ひまそらさんの個人情報をね、開示するなんて、そんなの、そんなのね、個人情報保護法違反だからできるわけないじゃないかって言うけども、あの、繰り返し言うけども、法律論としては、 東京都は公開しないといけないんです。感情論は別にしてね。えー、このことについて、まあ、僕は別に法律家でも何でもないんだけども、あの、弁護士の人とかね、法律学者の人とか、まあ、僕に反論していいですよ。いくらでも僕を論破して見たまえっていう風に思うんだけども、 個人情報保護法ではね、27条で、まあ、個人情報のね、第三者提供の制限っていうのはされてるんだけど、一項で法令に基づく場合はやっていいっていうことになってるんですね。だから法令っていうのはまさに地方自治法で、住民監査請求の内容は公開するので、これはまさに法令に基づく提供っていうことになるんですね。で、東京都の情報公開条例だとですね、第7条の2で、個人情報は原則公開しないってなってるんだけども、い、えー、 法令等の規定により、または観行として公になれ。 公にされ、または公にすることが予定されてる情報っていうのは公開対象になるわけです。で、僕は実際ね、えー、鳥取市なんか昔やった時は、えー、もうウェブサイトにね、住所氏名載せられたわけです。じゃあその時から、じゃあこの情報公開条例とかね、個人情報保護法変わってるかって言ったら変わってないですよ。その該当部分はね。だから法律論からすると、それは、あの、公開しないといけないんですよ。で、実際公開するっていう運営 運用してる自治体っていうのはたくさんあるんで、だから法律論からすると僕の言ってることが正しいです。あの個人情報保護法があるからあのこんなものは公開されないのが当たり前だって言ってる人の方が間違ってます。ただまあ皆さんしっくりいかないのはね。うん、まあ今回に関しては。 あの、ヒマソあかねさんは、まあ言ってみればね、もうテロリストみたいな連中と対立してるわけじゃないですか。まあこれも皆さんね、あの、なかなか、あの、言いづらいことなのかもしれないけども、まあ僕ははっきり言いますよ。だから、そのね、あの、暴力的な人たちに、あの、知られてしまうとヒマソラさんの命の危険があるからっていうふうにね、東京都が行って、今回だけ特別に開示しないっていうこともできると思うんですよね。 僕の、あの、情報公開請求の、まあ、結果を見ると、そういうことは書いてなかったんで、まあ、東京都としては、まあ、一般的に、こういう住民監査請求の内容のうち、まあ、個人情報は公開しないっていう、まあ、そういう運用をするんだなっていうことなんだから、まあ、その責任として、えー、東京都に対しては、 まあ、住民監査請求。まあ、見バレしないというふうにね、安心して請求できるっていうことです。だから皆さんバンバンバンバン東京都に請求してくださいって僕は言ったわけです。で、それでね、東京都に対して実は昨日電話してみたんですよ。監査事務局に。 それで、じゃあ東京都としてはもう住民監査請求する人の個人情報はもう公開しないっていう、まあそういう運用なんですねっていうふうにね、聞こうと思ったら、まあ、担当者がいないって言われて、まあ折り返し連絡するっていうから、えー、電話番号を伝えたんだけども、まあ昨日も今日の夜になっても、あの、折り返しの電話かかってこないですね。 まあ、あんましね、あの、東京都に迷惑をかけたくないんで、まあ、あんまし、しつこくあれこれはしたくないんだけども、でもちょっとはっきりし、しときたかったです。この住民監査請求については、やっぱ見張れするからやりたくないっていう人が結構いるんで、まあ、それがもし見張れする心配がないっていうことになったら、それは画期的なことじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、僕としては、これは、社会実験としてやる価値はあったんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、まあ、今日はね、えーその 前回の動画で大変反響があったので、まあ、その内容の詳細についてお話しいたしました。